よしゆきです。はい、こちらよしゆきサポートセンターです。クレームはやめてください。クレームはやめてください。クレームはやめてくださいー。<笑>クレーム。ファミリーマートコレクション。大人のおやつ。クレーム。 ブリュレ・ショコラカラメルソースがバニラの香りとチョコの甘みを引き立てますファミリーマートコレクション「クレームブリュレショコラ」買ってきました。 なかそうなブラックのパッケージに入っていますよいただいちゃいましょう袋を開きました。 こんな感じで小袋に入っていますね小袋を開けて取り出しましたおおそうですねこの 表面のモザイクな模様がポイントですかね白くてちょっとこのモザイクガラスな模様ですかあとこの脇のこのカットの感じとかねいやーなんか形が凝っていますねん いただきますん噛んん瞬間この中のカラメルソースが広がりましたよ。 あとそうですねあとね中にね少しねビスケットが入っているんですね中に少し入っているビスケットのちょっとちょっと入ったビスケットの食感もありますね うんあとこのホワイトチョコレートですかねホワイトチョコレートとうんこの下のチョコレートの食感ですかねうんなんだろうあわかった 上の白いチョコレートはちょっとなんかバニラ風味なんですね書いたんじゃん書いたんねバニラの香りってねあ、そうかだから、うん、そうそうだなああとこの下のチョコレートのところにちょっとビスケットがちらほら入ってる感じですかねうん。 ちょっと噛むとカラメルソースの味がふわっと広がってそしてバニラの香りと中の少し入っているビスケットのザクザクした食感そしてチョコレートの味わい。 でカラメルソースの味がこう広がりつつバニラの香りも広がってくるっていう感じですかねいやーでもね中のこのカラメルソースとうんバニラがね いや、なかなかいい感じに合っていますねやっぱりねあっちょっと待ってくださいあのちゃんと断面見なくちゃ分かんないですよねえっと断面見えるかなちょこっとパカッとあればどうなの出てくるかな あ, あ, かかあったあったあそうそうこんな感じで中にあのカラメルソースが入ってるんですよこれが 広があるんですね、うん、いやーでもなかなかいいですねでもね、うん、以上ファミリーマートコレクションクレームブルレショコラでした